こんにちは。今日は純正のドライブレコーダーのご紹介をいたします。ヤガズで新しく3カメモデルが出るようになりまして、DRH-229 の ND というこちらのドライブレコーダーのご紹介を今日はしていきたいと思いますで。純正のメリットっていうのは、私の動画でも散々ご紹介してるんですけれども、このように ナビでモニタリングができる。ナビと連携ができるようになっているということになります。例えば、このように今、再生ボタンがあるわけなんですけれども、この再生ボタンを押すだけで、今、ファイルリストを取得中ですということで出ているんですけれども、このように動画がしっかりと見れるということになります。今、私走ってきたところなんですけれども、 まあ、この動画を見たいという場合に、再生ボタン、このに押すことによって、このマップと、こちら前方なんですけれども、このように見ることができると。で、後方。こちらは後方なわけなんですけれども、今回新しく、こちら車内ということで、3カメの3つ目のカメラというのが、こちらになっていまして、このような形で、後ろから前をこう見るような形に、 なってるわけなんですけれども、そうすることによって、こういった速報の部分の障害物の動き、車の動き、まあそういったものがわかるということで、まあより一層、この、例えば何かアクシデントがあった場合においてなんかでも、証拠画像として撮ることができると、まあ、いうことになります。で、こういった場合でももちろん、 使えるんですけれども、あとこちら静止画。まあ、静止画はあまり使うことはあまりないかもしれないんですけれども、であとはこのカメラモニターというのもあります。これは今止まっている状態でモニターの画面なんですけれども、前方と後方、それから車内と。でこれは 1920×1080p のフル HD 相当なので、まあ、そんなに 解像度としては高くはないんですけれども、今のところこれでも十分ナンバープレートの認識等もできるということもありますし、あとはホームページを見る限りでは白飛びや黒つぶれ、そういったことも少なくて WDR 機能というのもちゃんとついているようです。このように、より、このようにまた新しく今回この画質 標準、長時間ということで、多分、こっちら標準にすると一番画質が良くて、長時間だと画質が悪くなるんだと思うんですけど、まあ、この辺も変わってるし、動作ブザー音量っていうのも変わってる。で、操作ブザー音量、この辺も選択ができるようになったっていうのが変わってます。それから、音声録音するしない、車内録画するしない、駐車時録画、ここが変わりました。駐車監視システムというのが付くようになって、 駐車監視時録画プラス。まあ、この辺が今回新しく追加されたというのが一番のメインになります。それから感度設定。それから降車時開始時間設定。まあ、何秒後に駐車監視を始めるかと。乗車前停止時間設定。まあ、この辺が 設定できるようになったと、まあ、いうことになります。はい。なので、今度また、今、ちょうどパワーボタンいってる状態ではあるんですけれども、こちら、一回、パワーボタンを止めて、駐車監視、確認してみたいと思います。で、これ、今、止めた状態なので、まあ、ここから30秒後と、まあ、いうことになりますので、 ちょっとお待ちいいただければと思いますついでに今、待ってる間に、ちょっとリアカメラ見てみたいと思います。今回、新しくなった、特に今回、新しくなったのが、このリアカメラ で, で、前にもカメラがついているんですけれども、このように車内も、車内カメラがつくようになったと。 いうことになります、まあ、これによって、より一層確実なまあ証拠動画が撮れるようになったというのが、今回新しくなった大きなポイントになります。はい今、ちょうど駐車監視、おそらく収録に入っていると思いますので、そちらの収録動画を確認してみたいと思います。 でホーム画面を押してドライブレコーダー情報、はい、で再生でこちら収録した動画がおそらくこの辺になるかなと思うんですけれども でこれ、前だと分からないん で, で、後ろだけ見ても、まあ、分からないと。で、車内を見るとどうかというと、でこのような形です。車内を見ると、こんなことになっていて、今、ナビ消えてますんで、今、これがちょうど駐車を監視しているときになります。さっき私がカメラを撮影するときに撮った行動なわけなんですけれども、このように車が止まっている状態であってもしっかりと、このような形で、 収録してくれるということで、駐車監視システムというのがついているというのが、まあ、今回のこちらのギャザスの新しいドライブレコーダーの大きな特徴になっています。はい。ってことで、簡単ではございますけれども、まあ、今回こちらの新しく今回搭載されました、こちらのギャザスの3カメの